皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年5月5日、お着替えりぽちゃんのゴールデンウィークスペシャル最終日は、若武者の甲冑セットでした。やはり子供の日といえばこれですね。これを着ると、今年も子供の日が来たなぁという感じがします。ところで、昨日の動画では使わなかったこれって、どのクエストのセリフでしたっけ闇色の魔物とは、誰のことなのでしょうか 全然思い出せませんバトルルネッサンスのことをこってり忘れてしまっていましたいつの間に新しいバトルが追加されたのかと調べてみたらなんとバージョン 6.0 でした今回の追加ではバージョン4のボスが追加になったようですこれでバージョン1から4までのほぼ全てのボスとの再戦ができるようになりました今回追加されたバージョン4のボスバトルには超強いがないみたいです また、追加の報酬もないようです。新しいプチプチ潰しコンテンツができたというわけで、時間がある時にやろうと思います。というか、デスライラとか全然覚えてなかったですね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。